はいどうもメチャネルです本日私はですね汐留駅の方にやってまいりまして今日はですねコンラッド東京さんの方にに、ね、1泊させていただきます今日はねまたモンちゃんとかねモモさんとかですねドリップパンダさんとねホテル合宿ということもありますんでねめちゃめちゃ楽しみでございますちょっとね早いんですけれどもまあ荷物ね預けがあったらチェックイン手続きをしていこうかなとうう思いますじゃあ、ね、早速向かっていきたいと思いますもうまもなくコンラッド東京楽しみです はい、今ねエキスティクティブラウンジの方でチェックイン手続きを行ってますけどねもう14時ぐらいに な, なりますけど結構ねやっぱり人いらっしゃいますね、はい、で今日はねエキスティクティブフロアの方にですねアップグレードしていただくという感じでございますはい、非常にね楽しみですはい、今ねチェックインが完了しまして3626というねお部屋アサインいただきましたはい、今ねちょっとねもう15時でアフタヌーンティー始まってしまったのでアフタヌーンティーいただいてからお部屋の方に向かっていきたいと思います はい今ねアフターヌーンティー準備していただいてますねスコーンだったりとかねこういったキャラメルのカステラみたいなのだったりとかがございますはいそしてセーボリーはこういったねサンドイッチが今ね準備されてますもうまもなくね取っていただくことが可能かなというふうに思いますはいこんな感じでね今ね持ってきましたこれなんかアップルパイかなんかですかね芋モーなんかでしょうかね私はねこちらのカニの爪がね一番美味しいですね なので今日はね三六二六というお部屋になります。三六二六こちらでございます。手を入っていきましょう。はい、今、まあ、こんな感じでね、サっとちょっとぐるっと回りましょう。いやーめちゃめちゃやっぱりね落ち着く感じですね。はい。 いいい感じのお部屋でございます今日はですねシティビューっていう感じの、ね、お部屋で久しぶりでございますね。はいちょっとね開けてみましょうか。はいこんな感じのねシティビューとなっております。久しぶりですね、大体、ね、最近ベイビューになってましたんでね非常にいい感じです。でこちらにこういったねテーブルがあります。はいでコンラッド部屋なんかもねありまして。じゃあね浴室 行ってみましょうかねはいまず、ね、玄関、はい、こんな感じですね。一応、ね、コネクティングルームにはなってますけど、今は、ねはい、隣はくっついておりませんで。入っていただいて、左手が、ね、バスルームとなってます。ます、あ。相変わらず、ね、明るくて開放的です。でエキスティックティブフロア の,、ね、このバスローブが、ね、非常にいい感じですね、はい。フードがちゃんとついてます。でお風呂ですね はい。で、ドライヤーが、レプロナイザーですね。このように、4D プラス、持ってます。そして、ボディタオルであったりとか、この、シャンハイタンのアメニティですね。はい。で、洗面台もね、2箇所ありまして、このね、やっぱり、鏡、いいですね。映えますね。やっぱ、ここでね、こうやって撮りたくなりますもんね。はい。で、こちらがですね、シャワールームの。 いう風になってます上には、ね、レインシャワーがありましてシャワーブースになってますね。はい、で上ががね、こちらが右側部分が普通のシャワーとなってまして左に回していただくとレインシャワーという感じですね。こちら右に回してですね。はい、まあこんな感じの結構なね、水圧ございます。はい、十分じゃないかなと思いますね。はい で、左手側がお手洗いですね。まあ、こんな感じのね、オシュレットが付いております。まぁ、あ、タイプではありません。という感じですね。はい、こちらがね、バスルーム。どうでしょういい感じじゃないですかで、ここのね、シェードはね、あちらから閉めていただくことができますので、当然ね、プライバシーは守られるという感じです。ただね、向こうからなので、そこだけで、ね、ご注意ください。で、ここね、 仕切っていただくことは可能ですこういうふうにね、両開きというふうになってます。ではね、ちょっと収納の方、見ていきたいと思います。はい、で、収納ですね。こちらに、はい、こういったね、セキュリティボックス、セーフティボックスがございます。こういうタイプですね。はい。でこちらにはね、シューブラシだったりとかね。 はい、傘などが置いいてございますでこちらの方にはですね、はい、こういう感じでハンガーが、ね、ありまして上には、ね、アイロンがあったりとかアイロン台があったりとかでこんな感じの、ね、荷物置く台があってでコンラットのこちら、ね、スリッパ、ふわふわのスリッパになってますで収納部分ですね。 で、こちらが、ね、シューバッグという感じですね。で、紙袋なんかも入ってございます。はい。で、セパレート式のね、パジャマがこのようにね、ございます。これがね、結構おしゃれなんですよね。はいいい感じです。で、一番下は空という感じです。 はい。で、こちらにもね、荷物置く台がありまして。で、テレビ台ですね。こんな感じで。で、この中にはね、こういった、はい。案内がね、いろいろ入ってたり、ございます。で、冷蔵庫ですね。はい。冷蔵庫の中もね、たっぷり入ってます。当れでね、有料でございます。で、こちらね、ワインだったりとか、お菓子類とかね、えー、ミニバーのコーナーとなってまして、 で、引っ張ってね、出していただきますとここにね、はい、こういったウイスキー類とか、ね、ございますでこちらデロンギ製のね、電気ケトルアイスペールグラス類そしてね、ワインオープナーなどがございますという感じですねははい。はい、おかしで、ね、こんな感じで、こちらが TWG だったりねはい、こんな感じで でミニバーの、ね、メニュー表であったりとかですね、はい、こちらのティーカップですねございます、はい、でこちらですねねスプレッソマシーンお水シャキが、ね、このようにありましてねスプレッソのポーションがね3種類2個ずつの計6個という感じですはいでテーブルがあって はい。このようにね、いろんなスパの案内だったりとかなんかね、置いてある感じですね。はい。で、こちらね、チョコ。ウェルカムスイーツがございます。はい。久しぶりね、コンラット東京さん来ましたけれど、非常にね、やっぱりいい感じですね。コンラット部屋も、ラバーダックもいただいております。はい。今日はね、こんな感じのお部屋に一泊させていただきます。 今日はねもんちゃんだったりとかももさんだったりトリップパンダさんとね一緒に合宿っていうことでね違うお部屋ですけどこんなんと東京さんにやってしておりますはいいかがでしょうかはいこんな感じですはいそれではね Wi-Fi 接続しましたので速度を測っていきたいと思います行ってみましょうはいということでね速度出ましためちゃめちゃね早いですね ダウンロード下りが 182.69Mbps、アップロード上りが 112.56Mbps でですね、これだったらね、ネット回線結構ね、サクサクいくんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけでですね、こちら、コンラット東京さん、久しぶりにやってまいりました。めちゃめちゃね、やっぱり落ち着きますね。で、今ね、私の動画撮らせていただいてますけれども、今回ね、合宿チャンネルということでですね、もんちゃん、ももさん、トリップパンダさんとね、 4名で、ね、宿泊させてていいただいてます、まあ、もんちゃんとねももさん別々のお部屋なんですけど、今日私はねトリップパンダさんと同じ部屋にね、えー、宿泊させていただいているという感じでございます。まあ、これからですねプール行ったりとか、ですねまああとはまちょっと散歩したりとかねしていこうかなというふうに思いますいや、待ってます。い<笑>これはい、ということでね、コンと東京さん、今、チェックインが終わりまして。 ちょっとね浜マリさんとか行こうかなっていうことだったんですけどね残念なことに今日は、えー、人事休業ということなのでいやインスタライブ始まりました ね, ね<笑>インスタライブ始まりました ね, <笑>、はい、ねインスタライブしながら行きましょう、はい、カメラもしてます、はい、しましたこちら向かい向かいはい、はい、私ね先ほどチェックアウトさせていただきましたインターコンチネンタル東京ベイの方にね再び戻ってまいりましたアメリカエクスプレスのねゴールドカード 照明のねあそこに差し込んでたんで忘れてました。取りに行ってきます。<笑>え私は次を差し込みます。いやーちょっと私も。入 っ,、はい、ってちょっと。こんな今。モモちゃんさん可愛 い, いって言われてますイイ。褒められて伸びるタイプです。<笑>はい。 感じでね、今、ラウンジの方にやってきまして、タケツルロックいただいてます。こ、うん、んな感じでね、めちゃめちゃ豊富にね、4人分適当に持ってきてますね。適当に。めっちゃうまい。ールしちみたいなやつですか ね, ね、うん。お一人なら、作業がかってれば、誘ってあげればよかったですね。うん、うんななかかね、ね、連絡が、ねなんか 結構ねこれコクがあって美味しいですねお肉もすごく柔もすごく柔らかい<音楽> 五種類ありました。飲み物。飲み物何 飲, 飲みます。皆さん乾杯しましょう。なんですかそれぞれ。乾杯。あ、お、私ね、竹鶴のロックいただきます。竹鶴のリンゴジュースです。<笑>そうでしょ<笑>私ビールいただきます。ーすじゃあ、カクテルタイムですね。うん、いただきます。 いや、美味し い, いただます食べてないや食べてますよ<笑>あそうそう、このくらいじゃないときついこれ、ね、あ,、ね、あれでも本当がすげえ難しい人だ<笑>はい、ごちそうさまでした今ね、ラウンジの方でカクテルタイムいただきましためちゃめちゃね、ね結構豊富でしたね豊 富, 豊富。メニューがね、結構豊富でしたねいや結構お腹いっぱいですまあね、お別れりとおり、これ今着替えましたんで、これからね ちょっと準備を整えましてプールの方に行っていきたいと思いますということでね楽しんでいきますはい今ねプール誰もいないということなんでこれからねプールの方に向かっていきたいと思いますはいまあ、こんな感じでねやってまいりましたので、えー、プールのねに張っていきたいと思いますいや久しぶりねやってまいりましたいい感じですはいという感じでねめちゃめちゃ回復的でいいですね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 はい、こんな感じでね、撮影してます。はい、おはようございます。昨日はね、もうぐっすり眠ることができました。ライブね、3時間くらいで、ね、やりまして、結構ね、盛り上がったんですけどね。まあ、新しいね、チャンネルをね、発足するということでですね、まあ、非常にね、楽しみですけど。まあ、とりあえずね、昨日は3時間、ライブやりまして、盛り上がりました。気になる方はね、上にリンク貼っておきますんでね、よかったらそちらご覧になっていただければなというふうに思います。で、まもなくね、もう9時回りますんで、これからね、朝食の方食べに行こうかなというふうに思います。 行ってまいりますおはようございます。ということで朝食ねもんちゃんさんは今仕事っていうことなんで朝食食べに行きたいと思います今日はねエキゼクティブラウンジの方で朝食いただいていきましょういーうたー、はい、今日はねエキゼクティブフロアでの朝食となってますがエキゼクティブフロアでもですねこちらのオリジナルメニューの注文が可能となってますはいこんな感じのねビュッフェ台となってますそしてフルーツ類とかですね ポークソーセージ、ベーコンとか温野菜とかですねはい、ございますあの、ほということでね、今、取ってまいりましたこんな感じですまあ、私、小食なんでね、軽めに取ってまいます。私、変食なんで<笑>いただきま す,、はい、いきますはい、私はね、頼みましたホワイトオムレツの方とログスタオムレツあとね、その他、こういう感じでね取きましたお美味しそうですじゃあ、一応とじゃいただいていきます肝がほしい うんまあ、みんな下で食べたから空いてんのかな、うん、それとも時間が遅いからーんなので普通にね。 やっぱ下の方が行方が広いんで写真が撮れるのが映えるんですよしっ、うんうんうんうん、かりねあの天井高いところでねそうそうそうあそこのロビー館はね何がいいってっ天井高いのがいいと思うんですよ<笑>はいじゃあ続いてホワイトオムレツいただいていきたいと思いますこの真っ白なねオムレツ結構ね皆さんね視聴者さんライブやってる時もおすすめされたんで前食べたことあるんですけど久しぶりに、ね、食べてみようかなと思いますあ意外とねしっかり弾力があるね 断面でしたね。ふわっとしてるのかなと思ったんですけ、ね、ど、しっかりぐっと刺さる感じですね。いただきます。うん。なんだろう？さっぱりというかあっさりというか。でもね、なんかジューシーな感じしますね。で、ケチャップの味があってね。やっぱり。でもね、白身のなんだろうな。目玉焼きのあの端っこのやつ。の香ばしさがちょっとあって美味しい。はい、続いてね。 こちらのロブスターオムレツいただいていきたいと思いますこれはもう間違いないですよ、うん、もう見た目が間違いないですら黄身のがすごいね、わっととっていう感じですねめちゃめちゃ美味しそういただきます、うん、エビ味噌がたまんないでねこのロブスター見てくださいこの分厚さまだ食べてない<笑><笑>僕でも食べてるから先に感想言われました、ね ププリプリいただきますうんうんこれね迷わずね皆さんエビ食べれるんだったら一 口, 一口でいっちゃってくださいもったいないとかを通り越してめちゃめちゃうまいめっちゃプリプリそしてのカリでチョコレートドリンクいただきました、うん、熱 い, ういはい、ごちそうさまでしためちゃめちゃね美味しかったですエキセキティブラウンジでの、ね、朝食自体っていうのはね 初めてですけど、非常にね、ゆっくりできますね。まあ、ちょっと今日ね、レストランの様子は見てないんですけど、昨日の夜のね、エクセキティブフロアのカクテルタイムの混雑状況を鑑みると、非常にね、多分混んでると 思, うと思いますね。はい。いや、めちゃめちゃ良かったです。ということでね、まあ、これからまた合宿の方のね、動画も撮影していく形になるかなと思いますけど、私のね、動画の方に関しましては、これでね、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 下のねベルマークの通知ボタンを押していただいて次回の動画をお待ちいただければ幸いですということでねまた次回次の動画でお会いしましょうなんかカ、ね、ップ変わったのですこれを引っ張ってあげる感じです